皆さん、こんにちはこんにちは。水戸藩さんのすごい迫力にあっと や, やさこいかっこいいですね改めて今思いました、えー、私たち、えー、金賞会錦北殿下なんですけども実は一、えー、部の会なんでもありますが、えー、今年で50周年を迎えることができまして、えー、そして、えー、今年の7月なんですけども ご中心への記念の発表会をしましたその時に司会を務めてくれたり普段このイベントの時に一緒に踊ってくれたりしてくれている本日のマカ真壁やさこいで代表のマリちゃんにも一緒にこのステージ踊っていただきます曲目は平和です明るく、生やかに、元気に踊ってまいりますご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします それでは、お客様にデイ。 国連